っ横揺しできないんですけど先ほど同じようにねよいさと言ったら本社で返してください、はい、後ろの宇宙の皆様聞いてますかちゃんとやってくださいね。お願いしますねそれではいきたいと思います皆様の熱い拍手ご支援よろしくお願いします Good c a l Oh, man. どうもありがとうございました。